グローバルジェスト・リカバリー・ガダリング。今日はですね、えー、すごく重要で非常に大事なトピック、インターセクショナルな活動のあり方、交差性のある活動。 黒人の方、先住民族の方、養殖人種の方々をどう気候危機にの活動に巻き込むかというところです。世界が立ち直る際に我々はどうやって一団結してこの危機に立ち向かうか、そのためには全ての人の力が同時に必要となります、今必要となります、本当に緊急な状況であります。なののでこの 一すすることとが本当に必要とされています誰も取り残されないように、このより良い再建を求める際に、これを忘れなくて は, なり忘れてはいけません。パンデミックから立ち直る時に、コミュニティ私たちのムーブメント、そ れ, それを立ち直、再建するため、最初の質問はペニーさんへです。 我々は再建するために何が必要だと思いますかこのムーブメントは何を必要としていますかこれから何を必要とするのでしょうかお答えいただいた後次の方に答えていただきます。ありがとうございます。ランドリーさん、ありがとうございます。そうですね、先住民族として我々はパンデミックから再建するだけではありません。米国では500年以上続いてきた。 植民地主義から立ち直りこの植民地 主, 主義によって我々の人は暴力に振るが振るわれ大量虐殺我々の子どもや孫たち寄宿学校の問題とかもありますが何世代にも続いてこういった問題が続いております私は全ての米国の先住民族の人の代表として話すことはできませんが 私の周りの人、友達などに私の知り合いに関しては我々はこのパンデミックをある一種の植民地主義の一部だと考えています。なので我々は連帯を持ち続けて相互浮上を行い続けています、米国では。米国ではこの先住民族の人々が。 他の民族に比べて最も打撃を受けておりますパンデミックによって。なので我々の家族またはコミュニティの人どなたかを全員失っているのではないかなというふうに思います。夕食人種の人、先住民族としてですが、これはオリジナルインストラクションという古くからの伝えられてきた 生き方ですねこれは植 民, 地主義が始、ま、植民地化される前のからずっとあってこれは母なる大地のお腹の上で生きていくための方法ですねえ。バランスを保って調和して相互主義を大事にして生きていく方法の言い伝えです。我々はこの大地にいる全ての命と平等でありさらに割と新しい 命ではあるということですこのような活動をするときには謙虚でやり続けて我々は母の大地が自分を守るための手段でしかありません友達のケイシー・キャンプ・コラニックさんが言いましたが我々何かから引き離れることはできませんなので私たち先住民族の人養殖人士の人はそこに力を持てると思います たくさんの人は人間であることを何年何百年も忘れてきていると思いますのでその人たちに教えてあげることができると思います。今は資本主義社会個人主義であったり個人の貪欲さ他の人に思いやりを持たないことが多く見られますが私たちはそういった人に何が大切さ 大切なのかをリマインドするる義務があるかなと思いますすごく力強い立場だと思いま す, そうです、ね。私はグローバルサウス、そして若者として話させていただきますが、我々はまだ再建の段階に行ってないと思います。今は社会経済的問題であったり、ジェンダーに基づく暴力、貧困であったり、暴力団による問題であったり、いろいろ直面しています。なので、今再建をする方法というのは、 まだその段階に至ってないと思います。なので、今は認知度を上げて、この若者が南アフリカであったり、世界中の若者がそこを大事にする必要がありますが、再建を迎えるためには、まず今、直面している問題を扱う必要があります。なので、まずは何が起きているか、環境やコミュニティで何が起きているかを理解した上で、これから何が必要かというのを。 ちゃんと備えてからこの不平等に立ち向かう必要があると思いますそしてさらにコロナによってこれがより難しいことになりましたなので私としてはまだ再建を迎えていないと思いますなので何が必要かというのはまだ言えないと思いますまだいろいろな不平等を立ちに直面しているからです綾川さんありがとうございますそしてペニーさんもありがとうございます ここここに入れるるとととががお話でできることがとても光栄フェニーさんが言っていたことを聞きましていくつかメモらせていただきましてすごく似ている考え方フェニーさんとあと綾香さんともすごく似ていると思います私も言いたいところがすごく強く重要だと思うんですけどまだ再建のに至ってないという ここに行き着くまでにどれくらいあるか分かりませんが今私たちがやっているアジア太平洋地域での先住民族の運動フェミニストの運動であったりアジア太平洋での活動では我々はまだ奮闘中での制度を解体し続けているんですけど資本主義というのは失敗であったというのが分かってきて新自由主義 経済システムというのも失敗していたというのはパンデミックによって明らかになっていると思います。もう多面的な危機に今立ち向かっています。これは気候危機が分かる前からも起きていた問題かなというふうに思います。先住民族のコミュニティが世界各地で受けて直面しているもの、特に社会に無視されてきた女性であったりも世界中で同じようなことに直面していると思います。さらににそこにパンデミックが起きまして もう一つ強調したいことですが今このパンデミック中に直面する危機不平等の格差が増えていることこれはたまたまの偶然ではなく今まであったことが明らかになっているだけです何が必要かっていうのが明らかになってきましたどうよくすればいいかを考えるタイミングです そしてもう一つここで言っておきたいことは何から再建しないといけないかというのは過剰な消費や生産からという文化を回復しなければなりません。これは気候危機を起こしている一つの大きな原因です。そして我々、多くの世界中の政府は気候危機から どう再建するかということについて話していますがフェミニスト運動では一番恐れているのが資本主義のグリーン化エ コ, エコに見せかけるということですそうですね悪ラガナでガナで何をしなければいけないかというのはこの問題をまず認識することですその問題の深刻さを理解することですでそれを認識した上で 我々彩香さんが言ったようにまだその再建の段階に至っていないというのは私もすごくそうだなというふうに思います。でも段階的に見ていきたいのですが苦しんでいる人はもういます。影響を受けている人はいます。生活を失って仕事を失って何も残っていない人はたくさんいらっしゃいます。なのでそういった人にとってはどうすればその状況から。 逃げ出せるかとといいうことを考えています農家の人は作物を失っていて若者はお金を借りてまでビジネスを始めてでも今はもう降水パターンがあまりにも予測できないものになっているので雨がたくさん降って農作がすべて流されてしまってビジネスが崩壊してしまいますここからどう再建するのか一つはこの危機が起きていることパンデミックが起きていることを認識して そこから始めるということです。で、2つ目ですが、資源の部分です。何をどういった資源というのは財政的な部分でもありますが、人間的なリソースでもあります。若者というのは非常に気候危機の影響に脆弱性を持っていると言えると同時に、 非常に大きな力になるかと思います。若者の力ですね、えー、たくさんいますし、スキルも持っていて、能力も持っているので、えー、若者の力を借りて再建できるかなと思います。パンデミックに対しても、今日、に対してもです。そして最後にですが、えー、これは決意についての部分ですね。一, 一度決意をすれば、えー、ずっとコミットをし続けて、 最後までこの問題を見届ける と, い, うことですいつもこういった解決策を探すとそれが紙書類上で終わってしまうんですけどそれが口頭で伝えられてミッションとなって全て必要なエネルギーやリソースがそこに注ぎ込まれるように特にアクラガーナではこういった若い人がそれがアクセスできるようにすることなので私にとって この再建をするためにその3つのポイントがすごく重要だと思いますありがとうございます皆さんありがとうございます1回目の質問についてお答えいただきましたはい、また彩香さんとパトリシアさんに聞いていきたいのですが、えー、私たちはまだその段階に立ってないというような言葉を聞きましたパンデミックだけではなくえいろんな危機や不平等が起きているということ不正義が起きているのでそこについてもやっていないといけない再建しないといけないということ でお二人に聞きたいのですが、えー、2つの一番重要となる、えー、再建を起 こ, る起こすために何が必要だと感じますかそうですね、まあ、去年の演説で私は南アフリカの大統領に気候変動にアジェンダをちゃんと取り、まあ、組み入れて。 最優先で取り組む必要があるとい う, ふうに伝えましたでその結果、大統領はようやく私たちの意見に耳を傾け、気候変動に関する大統領調整委員会というものを作りました。そこで私たちはこの構成の移行を可能にし、2050年までに可能な限りスムーズにできるようにするという まあ、今私たちはフォーカスをしています。このように大統領がその点を考えて、まあ、この不満に耳を傾けてくれたことで、少しずつ一歩ずつ、まあ、あの目標に近づいていると思います。南アフリカは残念ながら、していますそして石油やガスの利用も進めているというのは非常に残念なことです。なののででここ委員会を作ることで 南アフリカは国としてより再生可能で安全の方向に進む第一歩になっていると思います。そしてその中で若者の意識を高めて政策を策定する中でその議論に若者がちゃんと参加できるようにするということも私たちがまあ新しくグリーンな経済、そしてよりまあ将来の世代のためにもっと持続可能な未来に移行するために今動いています。 そうですね必要なことは2つ重要なことがあると思いますまず誤った解決策はいりませんこれ本当に重要ですなぜなら私たちはこの気候変動の目標について話しているからだけれども国民はそれにまあ、市民としてそれに惑わされてはいけませんこのようなままあ、その、まあ、コミットメント公約などで連幕になってはいけないし私たちが気を取る 入てはいけないのです。これをどういう意味なのか？まあ、例えば多くの国が。 まあ、その官民のパートナーシップについて話しているということはあるんだけれども、それは本当にどういう意味なのか、気候危機から本当に立ち直ることを意味しているのか、それとも少数の人たちのために利益を奪い、いつものようにビジネスをすることを意味しているでしょうか、ネットゼロですとか、そういったようなことにぶされてはいけません。何を意味なのでしょうか。企業がが利益をそのまま確保しながら 同時に、まあ、グリーンラベルを取得するということでしょうか。これは本当に、まあ、多くの、まあ、私たちが市民としてはっきりと非難批判しなければいけないことだと思います。こういう誤った、まあ、解決策があってはならないということです、まあ。それでは私たちが讃え続ける必要があります。そしてもう一つ抱えなければいけないことは、まあ 私たちは単にこの問題を明らかにしているだけではないということですね、まあ、その問題をほかの人たちの声を代弁しているとか、大きくしているということだけではないです。 本当にその私たちも解決を提示しているということです。私たちの団体の場合は、非常に強く明確で、アジア太平洋地域のメンバーは、この開発の正義についてよく話しています。これはどういう意味かと言いますと、まあ、現在の世界のシステムを根本的に変えていくということです。企業がまあ市民や環境を守るために国を与えることを可能にするような貿易、まあ、投資などの協定などを根本的に 基本的に変えていくといくうことですこのような状況は本当にあってはならないです。なので私たちの団体はこの2つを本当の意味での再建のためには準備しなければいけないというふうに思っていることです。ありがとうございます。お二人とも本当にありがとうございます。本当にすべての人のための公正なリカバリー再建を考える上で必要なポイントを明確に教えてくれたと思います。 そしてパトリシアさんの話では、その誤った解決策ネットゼロの、まあ、物語が広まっているというふうに話したんだけれども、次の質問はチベゼさんとペニーさんに対する質問ですが、世界が構成でない形で再建してしまう危険性はないのでしょうか。例えば、ワクチンの問題ですと、導入が始まっている国もあれば、アクセスが本当にできない状況に置かれている国もあります。このような まあ、問題ももちろん今あるんですね。この感染を防ぐことさえできていない国もあります。どのようなリスクはあるでしょうかはい、本当にそれは大きなリスクだと思います。これは何百年も前からもパターンがずっと続いていると思います。私自身が行っている、まあその 運, 動のまあ、運動の権利に関する活動なんですが、 先住民やコミュニティが人間の法律と自然の法律に合わせる手助けをするというような運動です。世界中で例えばニュージーランド、インド、アメリカ、カナダなどで、アフリカで起きているかどうかちょっと分からないんですけれども、さまざまな国でこのような法律の動きも見えています。でこの中で私たちが学んだ一つのことは、 文化を変えるには多くの地道な活動が本当に必要ということですで。今日私たちが話していることはですね、本当に文化をどういうふうにシフトしていくのか、人々が本当の意味で何がまあ脅かされているのか、理解することがどういうふうにできるのか、ここ占領されているアメリカでは、ほとんどの人は人類と生命のまあこの新鮮な もうシステムが今本当に存亡の危機にあるということを理解していないと思います。そのために本当に草の根そしてまあコミュニティの中での活動がとっても重要です。 私自身はトップダウン型の人間ではありません。政策ですとか、そういったようなことに関わることもないです。20代の時きに、まあ、残念な、本当にそのシステム全体がいかに不正に操作されているのかという恐ろしい経験をしてしまったから、そういったことをせずに、私は常に草の根、そしてまあ地域、国内、そして国際的にも行ってきました。で私たちが今、本当に転換期にあると思います。 まあ、例えばネットゼロとは何なのか、まあ、この誤った解決策とは 何, 何なのか。 なぜ私たちはそれらを前進する方法ではないと信じているのか、世界中の資本主義と 会, 会社法がどのように化石燃料産後と化学産業を動かし、私たちの健康と環境を破壊しているのかについて、人々が十分に教育することができれば、この問題を解決することができると思います。それはなかなか大変なことではありますが、本当に最も有力な方法だと思います。 はい、私も本当にこの公正でない、まあ、再建をしてしまう大きなリスクがあると思います。気候変動のま影響、そしてまあパンデミックの影響にも人によってその影響が違います。 なので、人々が直面している課題や問題に対処するためには、反応のアプローチを使うことはできないと思うんですね。それは明確です。そしてもう一つ、まあ、今の世界の開発アジェンダの中では、誰一人取り残さないというようなことがよく言われています。これは平等、あるいは不平等への対処の問題であるんだけれども、その意味で、まあ、同じような原則合意したのであれば、 同じことをこの既婚正義の時にもやらなければいけないんですね。その平等、誰も取り残さないということが重要です。この再建、リカリに向けて努力しているのであれば、その原理に基づいて原則に基づいたものである必要です。これ以上人々ももっっとと困らせない形でもっと まあ、あの誰もが物が奪われたりですとか、拒絶されたり、阻害されたりしないようにするのが重要です。でその中で、本当に人々を置き去りにしてはいけないとか、もっと悪い状況に置かれているかどうかということを確認する必要があると思うんですね。なので本当に公正な形でまあ立て直すことをするためには、本当にそれに注目する必要があると思います。では次の質問ですが、これらの まあ、この危機的な不平等がまあ症状として現れている中でこの戦いの最前線にいるムーブメントビルダーの活動家として私たちは何をしなければいけないのかまあその地域社会や先住民のリーダー活動家キャンペーンなどとして 公正な再建のために何をしなければいけないのか、まあ、これはすでにコミュニティの中で行われていることでもいいですし、皆さんが参加している運動で行われていることでもいいですが、公正な再建のためには本当に何が必要でしょうか私たちは何をしなければいけないのかそうです、ね、私たちは何をするのかということですが、 まあ、まず前に聞いたんですが、やはり若者ですとか、女性、そして先住民が中心にならなければならないという発言を聞きました。まあ、どこから来たにもかかわらず、人々は中心でなければならないんですね。でこれ、繰り返しにはなりますが、千セさんが言ったように、これは1つのセクターだけの問題ではないですね。 まあ、実際に私は各分野で分断されてしまうことはよくあると思います。そのような問題はまあ現実としてあります。だからこそ、連帯の文化、中断主義の文化、私たち の, まあその運動そのものを強くしていくことが、 本当に重要だと思いますなぜなら私たちはこの共通の戦いがあるからです。これは私たちが本当にし な, なしなければならないことの一つです。 そして私たちの団体 APWLD にとってはこの戦いは今だけではないというふうに思っているんですね。これを本当に何十年も何百年も再建をし続けていくものだと考えています。ペニーさんも植民地主義の話をしていましたがこの遺産は今でも本当に残っています。そしてこれは北米だけではなくて、まあ、アジア太平洋地域でも本当に。 世界中の先住民が経験している冷蔵、まあ、的な状況があります。そして国の中でも不平等に直面をしています。私たちが ABWLD として本当に信じて実行してきたことの一つに、あのまあ、女性の声を中心にするということ、それはフェミニスト参加型アクションリサーチというものなんですが、これは、まあ、私たちの団体として、 草の根の女性の運動と協力をして、女性たちが自分たちの声で直接伝えるために行っているものですね。この気候危機からどのように立ち直るのかを語るときに、私の、まあ、この大きな町のチェンマにいる特権のある私が話すというよりも、草の根の彼女たちの役割だと思います。これこそが私たちが築き上げ、まあ、強化し続けている精神なのです。本当に 公正のためにはこれが必要だと思います公正な再建のためにはまずは認識する必要があります。この問題の大きさを認 識, し認識するだけではなく、どう前に進んでいくか。この認知度を上げることというのは、教育という部分は本当に重要だと思います。より多くの人を巻き込むためにですね。 コミュニティ内で誰かと気候危機について話しそうとした際にはそんなのは北の国の問題だ特権を持っている人の問題だ私は自分の子どもが学校から安全に帰ってくるかについて心配しないといけないというふうに言われることもあります毎日何を食べるかについて心配していたり 公正な再建をするためには最も影響を受けている人々というのがこの会話の最前線に置かれることが重要だと思いますそういった対話の際に人を中心の会話が大事だと思います なので、えー、若者が必要だと思います。年を取るに重ねて経験が増えることはそうだと思うんですけど、今はあまり経験が必要ないと思います。これは本当に未知の領域で何が起きるかわかりませんので、若い人の声、えー、より革新的な声、元気な人をいっぱい巻き込んで、革新的な解決策をどんどん生み出す必要があります。それがすごくいいかなと思います。なので私のた、私にとっては、公正な再建を 現実にするためには認識を上げて若者の声を拡散しこの公正な再建というのはこの大きい会話の際にはそういった若い人を巻き込んで革新的な解決策を目指す私たちは新鮮で私たちは今日の声今日の声を持っていますので、え。ー 年配の方が亡くなってからも私たちはまだ居続けるのでその2つのポイントがすごく重要だと思いますいや。次にペニーさんお願いします。北米では気候危機の 最, 最前線にいる人というのは先住民族の女性です。現地で戦い続けてパイプラインの建設、カナダや米国での建設をずっと手に抵抗し続けています。彼らの多くは 若い女性ですなので今皆さん参加されている若者もたくさんいると思いますが若者というのはちょっとスピリチュアルな話になってしまいますが私そういう人なので80年代頃から赤ちゃん生まれてくる赤ちゃんが今までいた赤ちゃん今まで見てきた赤ちゃんとは本当に違うということが気づき始めました。 でその赤ちゃんたちが育っていくのを見てきました。あなたたちですで。その後生まれてきた赤ちゃん、全てではないんですけど、結構多くの赤ちゃんがそういったいえ余分なものを持って生まれてきた。少し多めに 知, 知恵であったり、タレントでや能力であったり、スキルを持って生まれてきたというふうに感じました。なので私も 若い人を巻き込む重要性については本当にそうだと思います。能力を持っていて、強さも持っていて、それ を, それを持ち揃えて生まれてきたので、そのために生まれてきたのかなと思います。なので皆さんというのはう変化を巻き起こす一番先端にいる人たちだと思います。で我々、年を重ねてきた人々は、 あなたたちの声を聞くだけではなくあなたたちを支える必要があります私たちの今までの経験を生かして私はおばあちゃんたちのグループであの定期的に会っているんですけど15年以上会い続けているグループがあるんですけど私たちはそれをやっていますなのでそれも一つのやり方かなと思います自分のコミュニティでの年配の方今までこういった活動してきた人を見つけて少し私のように 私の友達のように疲れているかもしれませんがでも私たちは勝利はか、えー、あります少なかったですがここ60年間すごく難しかったです正直でも、えー、勝利もありますなので本当に重要だと思うのは、えー、勝った際には何か勝利成果が上がった時にはそれを、えー、認識して祝うことです小さくてもそれをしなければどんどん精神が すすり減ってしまってててししまままどどんどん精神的に疲れてしまいますなのでお互いを支え合うこと世界中でそれがどんなような形なのか経済的なサポートなのか精神的なサポートなのかとても私たちがやろうとしていることは難しいことです本当に挑戦をしていて心も折れてしまったりすることもたくさんあると思います。 でも、えー、自分がどのようにして、えー、リフレッシュできるかっていうのを見つけることもすごく重要だと思います。私は今までの何十年間の活動の中に、えー、グループがもうすでに何かを決めた後に先住民族の方に来て「ああ今度のイベントの時に、えー、儀式やってくれないか?」とか「それにこれについてしゃべってくれないか?」というふうに言われます。 でも30代の頃に気づいたのは私はこういうのは興味ない私たちは、えー、おまけではない私たちはあなたがやってることをもうご飯も作って、えー、テーブルに置いた状態で参加したいわけではないということに気づきました。 なので、こういう人にはそういうふうに言い始めたので、皆さんもぜひそうしてください。もし私たちが食事に来てほしいのであれば、まずはそのテーブルを作る段階から誘ってくれないといけないということです。なので、難しい問題に直面する際には、いろいろな感情があると思いますが、それを一度乗り越えて、私たちはすべてのテーブルに誘われる、すべての食事に誘われ、勇気を振り絞ってそれを言わないといけないです。 私たちは後からおまけとして加わるものではないということをはっきり言わないといけません。なのですごく単純なことに聞こえるかもしれませんが、これから長い戦いが続きますので、私はそれを学んできました。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。とても素敵なコメントをいただきました。少し付け加えたいことですが、責任の部分についてです。 1つよく言われている言葉があります。割と人気、よく言われること、年を取った犬に新しいトリックを教えることはできないというようなことは言われています。変化というのはすごく難しいものです。汚染をしている、例えば化石燃料産業、ビジネス系の人というのは、その考え方を変えるのはすごく難しいと思います。 ビジネスのマインドを持っている人に利益を減らしてくれというのはやり方を変えることによって同じ利益を得られるというのは保証できないのでそういうことを言うのは難しいと思います。なので若い世代にそのエネルギーを使うべきかなと思います。例えば今からビジネスを始める人、新しいアイデアを持っている人、すごく野心的な思いを持っている人、その人たちに。 訴えかけることですね野心を私たちの思う未来に向けてやってほしいということ、この経済や私たちが求めている未来に向けて同じ活動をしていけるかを確認し合うことです。若者にも責任を取ってもらうための活動です。もう一つやってきたことですが、どのようなエネルギーと力を若者が持っているかということです。 えー、カオスがあるところ混乱があるところには、えー、必ず若者が、えー、その反対運動をやっているのが見られます。年配の方は銃を持っている側その混乱を起こしている側だと思います。なのでそういった意味で若者は力を持っています。でもその力をどうやって使うのか、えー、水のようなに考えてください。水っていうのはすごく破壊的なこともありますし。 すごく有益でもあります。その水の使い方次第、水をどう使うか次第ですね。なので、この若者というのはこの大きな力を持っている、大きなエネルギーを持っているんですが、それをマイナスに使うのではなく、そのエネルギーを自分の勝手のものに使うのではなく、そのエネルギーとパワーをいいものに使う、彼らの未来のために使う、すべての若い人は長生きをして、いい 人生を生をきてきれいな空気をを吸っってて人生を生きたいいいとと思っていると思るますなので、えー、彼らが魅力的に考える代替案を提案すれば彼らにも魅力を感じてもらえると思いますなので我々にはそういった責任があると思います、えー、政府だけにはだけに頼るのではなく、えー、若者は自分たちで動き始めています自分たちの求める未来に向かっていると思います 今現在ガーナではユースのためのそういった戦略を作っています政府というのは政府の政策があります政府の計画がありますでも若者が初めて今回私たちはこういうコンセプトでやりたいこういう形で気候危機に直面したいというのを言い始めていますなので私たちも責任の部分に考え始めています 若者も戦う際には私たちの持っているスキルであったり、革新的なアイデアであったり、クリエイティブな部分を持ち寄って、いい解決策を目指したいと思います。なので、この責任という部分は、ガーナの若者には今、すごく注目されている部分だと思います。ありがとうございます残念ながら、まあ、本当に面白い会話の終わりに近づいてきました。 で最後に皆さんに一つのコミットメント、まあ、約束について聞きたいと思います。皆さんは何を約束するのか何をコミットするのか、まあ、これは例えば今年、まあ、自分自身のためでもそうですし、まあ、この母なる地球のためそしてより広い社会正義運動のためにどのようなコミットメントをするのか一つか二つぜひ教えてください。 ぜひ皆さんのコミットメントを教えてください。私、この活動を40年以上続けてきたので、これからも続いていくということは間違いないということを言いたいと思います。そしてこの母なる地球の権利、自然の権利に関わる多くの活動をこれからもしていきます。あの 多くのビデオがムーブメント・ライツ・ドット・ t s o r g というホームページにあるのでぜひご覧ください。そしてこれからも若い活動家や皆さんを含む運動に参加している人々へのサポートもこれから続けていくことを約束しています。皆さんも例えばおばあちゃんのような人と相談したいことがあればいつでも簡単に見つけることができるのでぜひ連絡してください。で私は まあですねまあ、本当に自分の精神が、まあ、私に何をすべきかを聞いて一歩ずつ前に進み続けることが、まあ、死ぬまで続けることだと思います。それがまだ少し先のことであってほしいんですが、はい、これ本当に個人的なことですね。まあ、このコミットメントについて改めて考えますと、まあ、ペニーさんが40年以上も実際に戦ってきたとしたら。 私はまあ自分が戦うのをまだ初日であろうとなかろうと続けていきたいというふうに思うんですね。まあ、このカオスの状況の中で、より未来のために根本的なラリカルな変化を起こすために、ラリカルな未来を想像し続けます。そしてそれをまあコミットして続けていくのであれば、個人的には、 まあ、実際にこのバトンを私たちに渡してくださった先輩の皆さんにも感謝をしたいと思います。それが本当に重要なことだと思うんですね。そして私たちが今やっていることはまさに私たちの前にいた先輩の皆さんが実際にやってこられたことですね。私たちの前の皆さんがやってきたことを、まあ、それをバトンに。 バトンを私たちに渡してそれを私たちが持ってでいつの日か未来の世代にこれを渡すことになるんですね私たちはまた、まあ、この未来の世代が実際にもっと明確に見えるようにムーブメントの山を築いていると思います私自身もここに皆さんとお話ができるこの名誉ということは、まあ、私本当にインドネシアの東の国内でももう第3第4世界のような遠いところから来た まあ、小さな女の子ですが、ここがこれができるということは、集団的な権利、この運動、ムーブメントのおかげだと思うんですね。私たちの権利のために一緒に戦ってきた運動のおかげです。だから私には、まあ、この戦いを止める理由はないですね。この混乱した状況の中で、この状況こそが戦い はい、私もいくつか今年コミットメントをしています。まず個人的なことからお話しします。今年この1年間を自分が住んでいる地域で気候変動についてのキャンペーンを行う。 ことを約束しましまたそのために大学を1年間休学をしたんですね。この地域でインパクトのある変化をどういうふうにもたらすのかということにフォーカスをして、そして最も終焉化された声を全面に押し出して、それを聞いてもらえるような仕組みを作りたいと思います。私自身は 若者の声ですとか、ムーブメントの声と呼ばれることが本当に好きじゃないんですね。それぞれの人に自分が語るべき物語があるからです。私は代弁をするのではなくて、皆さん、他の人たちが自分自身として話ができる舞台を提供することが私の役割だと思います。そして、この大きな、まあ、この地球、そしてムーブメントのためのコミットメントですが、この大統領が作った調整委員会の一員として、このクの根、ね、レベルの声、 最も影響を受けている人たちの声をこの政策を作る場所その場に反映をさせていくということですそしてそれぞれの政策が何を意味するのかどういうふうに反応ができるのかそれぞれの理解関係がどうにあるのかということを人々が理解できるような形を作るということですねさまざまな社会の中のグループの間のリンクを作ってそして私たちの戦いがいかに相互にリンクしているのかということを理解してもらう もっと連帯をしてもっと声を上げてもっと具体的な変化を生み出すためにの、まあの世代のためにすことです私たちが今ここにいることも前 の,、まあ、あの祖父 母, 母などのためだからですなのでこの戦いを続けていくこと諦めないことが私のコミットメントですペニーさんが話したように、まあ、40年も戦い続け て, いて今も続けていくっていうふうに話したんですが私もそういうふうにしたいんです ですね、この本当に将来の世代のためにこの地球をよりいい状態で残すためにそうしたいと思います。これは私の諦めない戦い、まあ、コミットメントです。そしてコミュニティの中でインターセクショナルティ交差性を奨 励,、まあ、それが奨励されるようにする、周辺化されたコミュニティの声がちゃんと反映されていくような。 私もまあ個人のレベル、そして私のグループ団体のレベルでのコミットメントについて紹介したいと思います。まず、個人的にですが、まあ、ありがたいことに、私は気候変動に関する国のダイアログですとか意思決定プロセスに参加する機会があります。現在、GTF の支援を受けて、 国家適用計画を作成している段階ですそしてパリ協定の要件の一つである国が決定する貢献 NDC の見直しも今ガーナで行っています。 すべてのセクターが、まあ、それぞれの行動計画を今、作成をしているんですねで。その関連の会議があると、市民団体もその会議に出て、自分たちがどういう懸念を持っているのかということを政府に伝えるというような場も設けられています。なので、個人的なレベルでこのような会議に出る場合に、この行動計画によってコミュニティの人々が悪影響を受けないようにするということに心がけたいと思います。 まあ、例えば、時々いい計画であっても、意図しないような結果になってしまうということがあるんですね。例えば、アイデアはよくても、結局は女性ですとかコミュニティに影響を与えてしまうということがあります。誰かがそのプロセスをちゃんと追跡をして、人々が悪影響を受けていないのかということを確認する必要があります。なので、個人的には気候変動への介入によって、少なくとも人々が悪影響を受けないように、 今後注目していきたいというふうに考えています。そしてグループとしてなんですが、私は他のメンバーと一緒に、まあ、今年のです、ねまあ、2、3ヶ月後に若者がリードするような気候変動に関する毎月行うウェビナーを開催する予定です。その中で アフリカですとか、アジアですとか、ヨーロッパ、ラテン、アメリカなど、世界各地の若い気候変動の活動をお互いに紹介をして、まあ、学び、共有して、アイデアを交換するようなプラットフォームを作りたいと考えています。 これはまあ例えばアフリカの若い人たちがヨーロッパやアジアで何が起きているのかということを知ることができるような、まあ、より強い運動を構築するための一つの方法だと思うんですね。他の国で例えば若い人たちが本当に脅威にさらされています。命も狙われている人さえいます。そのような困難な国にいる仲間を支援するためにできることも何かを考えるような場にもしたいと思います。このの共通の課題に立ち向かう ためにに若いい人たちと一緒に戦っていくようなプラットフォームを作ります今日の綾香さんですとか、パトシアさんのような人とにも来てもらって経験を話してもらうということで、まああの、例えば南アフリカや世界の他の国で若い女性がこれだけのことをしているのだ、まあ、自分にももっとできることがあるんじゃないかというふうに考えてもらうようなきっかけにできればというふうに考えているんですね。ありがとうございます。 皆さん、本当にありがとうございます。ペニーさん、チベーゼさん、アヤカさん、パトリシアさん、本当にこのジャストリカバリーの開催にあたり、本当に重要な、素晴らしい貢献をしていただいたと思います。本当にありがとうございます。皆さんの視点、経験、知恵、本当にこのプログラムの参加者全員と共有をいただき、本当にありがとうございます。すごくパワフルなことです。 本当に皆さんもお時間をいただき感謝したいと思います。どなたかが、まあ、おっしゃったんですが活動はまだ1年目であっても40年続けて方としても。 戦い続ける理由は本当にたくさんあります。この植民地主義がまだ、まあ、例えばサクス主義、ジェンダーバイオレンス、ドメスティックバイオレンスなどという形で、このような問題がさまざまな形で今も続いています。水、食料、電気などの基本的なものを得るためにも戦っています。これらの問題は世界中のコミュニティが直面しています。戦う理由は本当にたくさんあります。 そして、私たちが中心となり、まあ、コミュニティのリーダー、代表者が、まあ、私たちが、あったりですとか、私たちがこのプロセスや戦い、キャンペーンの中心になること、を信頼してくださる人々と協力をすれば、共に戦って、共に勝つことができます。Global Just Recovery Gathering